しますしお前は、はいはい、ここが3本れ、はい、取ってで逆にあ逆に来る、うん、あ面白い、はい、手前って言っててて言先先、入れれたらこれで半回転してこの針金を引っ張り上げく。うん あれがな、ね、ん全部終わったみたいなので、絶対的にもう直すとこほとんどないです。目も揃えてきます、ねうん。かなり水が飛んだ感じで、はい、ちょっと動か え, えてみましょう。わかりました。そこまでですね。流れがもうどっちつかずって言ってたじゃないですか。どっちどっちにしますどっちにも行けそうなう、ね、これの持ってきた方だねこの後も。うんうん<笑><笑>。こっちもこっちをですから。こう見るとこれをもっとこう下げてくる。そして左流れ。左流れですか？ こう下げてくるんだったらね。うん、先生前回は右にするって言ってましたよ。こっち多分、ね、右流でしょうか逆に。逆にする。うん、面白い。うん、<笑><笑>右にしてもいいだけだね。どっちがいいですか。うん、にしようか右流れで作りましょう。<笑>本当ですか。ねはい、最初の構造通り。はい。ああああ形 は, あのを整理しますはい。こうまず、前回も言った通り、こう下を揃える。はい。で目を揃える。揃えるってことですね。 向きを揃えるでこの枝の枝順番番は先端が一番下にいます、はい、これがが一番上にこう来てて、うん、これがこう下がってくるなるほどちょっと難しいな こ, れうんここに、ねうん、上向かってもらです、ねうん、普通これ取ってここの厚いちょっと音が<笑><笑> 外か外で見える方がかっこいいなぁ今は全体を右流れに。うん右流れちょっと無理に持ってくるようになっちゃうあんまり強くやらないですからね軽さたらおしまいだからそうですね 鍋べるって言うんですよこういうこういう形でこ う,、はいはい、こういうのがあってなるですからねこう消してい く, てく上下の模様をつけてあーなるほどこ、ね、こにここもただすっと上がってるだけですから、うん、これもちょっとこう上下の模様をつけてへえまだみんなこうそうですねほら上下の模様をつけてあります <笑>すすまませせせんん、ま、引き戻せなかっこれが長すぎるねこれ。 これて、うんうんうん、これがいらないでっちゃいでです。切切っっっちちゃゃま今の時点であ切っちゃうと不安ががあるんで<笑>でここ伸びてくれそうなると後ろのこれで来てくるの、うん、残したやつがこれ取っちゃう な く, すなくなってでこれがこう入ってくるこれが今邪魔してるような状態第1作目だからあまりね、うん、抜いちゃうと抜いちゃとね、うん、枯れるれも出てくるから、うん、だいぶ流れ右になってきた、うん、ちっ こ, これがいらないな、うん <笑>ねえ<笑>、うん、これいらないですよねこれちょっとねこう広げとこうこれ。<笑>不安がある<笑>切るのはちょっと危ないまた考えが変わって逆向きにするかもわからないそうですねここがこの子の完成じゃないですからね、うん、左に流れになったらこれめっちゃ重要ですよ、ね、これこれ必要だからね<笑>ちょっと絶対必要ない<笑>ぐらいにしとこうはいそうましょう、はい やちっ 無, 理無理があるるるるかかかららねでねこれねしこれねこの後ろのの方とかはあのこここぐいいいいいううう伸び前っっ て, るんだっていうのは気にななり、ねねねね、<笑>たくなっちゃれれせいいよこれ上から見ると、うん、こっちがキュッて。 っってんのににううん、そうそうそうちそ写真ありますよ。 あの。ちょっとこう起こすか、ぶつけてね。起こす、起こすのもいいかも。枝、え、も、ー、やっぱちょっと多く感じますね。枝が多いね、一個だけつるか。はい。 これもいらなくなってくるんだどんどんいらなくなってくるん、ねね、取っちゃうとうまくない、ね、切っちゃうか切っちゃいますかこれ。切っちゃってもうない<笑>ここだこ れ,、ね、これですよねやっぱり長いなこれが、ね、いらないんだ切っちゃいました<笑>ちょっと切りがないからこれ。 たたり込んこここの空間はよくでできたよ、ねうん、うん。 こう、パンパンす強いな、これうわ。<笑>どうなんだろう強いな、こ れ, れここまででも回ってないですよねあんまり根っこ状態良くないな、これねさあ、こっちは、ね、入れちゃうか どこか、あ、これは足が欠けてる、これ。いいやね。いいっすよ。いいっすよ。<笑>この次はね、七、八入れれば。よし、これでいいや。ちょっと匂いが。大丈夫だ大丈夫。根っこ腐ってたら、あの、の匂いするからね。い根っこが全然伸びてないよな、これね。 見学させるか。見学。<笑><笑>ちょっと<笑>あのう、テクノフォレテ っ, って、教団に、うん。園芸専門学校があるんですよ。ここで専攻科目で、防災を選択科目あるんですよ。そういうことなんですね。ね去年教えた生徒。よろしくお願いします、うんし。学校では何したんですか。針金か け, け, け。あ, あのう、はできるんで、ね、冬だから。冬はそうですね。針金かけぐらいしかないのか。 ここれがうういうふうにだっっ っ, った。ちちょょととる中に違かった二人はははやってない。将来やろうと思って五葉、うん、松と黒松の未生の種をて今年い出た。はいはいはい 栽栽れたたたた種かから、えー、すごい将来ののののにいいいいなななととと思ったあっちょ っ, とっててててます学校残盆がが置ああるこころそ本当どうううししようもないよももを植え替え替りとかが楽しくて有望ですね今から盆栽に興味あるっていうのは。 ですね。こんな感じかな、ね。根がよく見えるようになった。これってなんか格好でやってたことある？これなんか。ウィッキバチの植え替えとかは、うん、盆栽の植え替えはやったことない。こうやって止めるのって盆栽以外ないんですかね？ない、ね。ない。ウィッキとかではないないす、ね。 これでね、橋でこう包んでいく土。ちょっとや、やってみるわ。せ<笑>っかく来たんだから、土をね、こう中にくくわて入れていくだ一本、二本使うんです、あれ、ね。工でやって。土をされて。はい。こぼれちゃって。長いし、一回ざっと下まで、すくわ、端。そこまで。<笑><笑>これまた。土減ったらまたこのらた<笑>そら そ, そうそう、中へ入っていくから。これであの根っこの間に土入れとかないと。空間があるとね、根っこ腐っちゃうから。 こんなうやってさ一回こう下まで押し込むんだよそこまでちょっと揺すると根っこの間空間できるからそれは端に抜いてそうそうそこうそう 抜, 抜きながらこう突け込んで下の植え替えのスパンみたいなのって言うとどのぐらいでやればいいんですかね機はねこれ水が飛んだくなったら水が飛んだくなったら、うん、出して根っこうそう何年じゃなくて 水や水ってすっと引いていけばそれはいい状態水が溜まっちゃう状れだとダまだそしたらもう一回出して根っこをほぐしてですか上階そう植え替えも時期ありますからね時期時期あるから、ね、冬はだめだからちょっとずつ大丈夫でめるねいいですね二人の真剣な<笑><笑>取れ高が取れ高あるよ 昨日、中学生来てどう専門学生これは盆栽の未来が明るいになってくる<笑>やっぱ若い人少ないです若い人少ないですね芸学校ですら興味持っている人が少ないんだんでもかっこいいのは分かりますよね盆栽ってねただ、自分でやるってなるとちょっとハードル高そうな<笑>枯れちゃわないかがやっぱ一番心配になす枯れますよ<笑><笑>しょっちゅうしょっちゅう枯れしちゃいますよ絶対ねこれこうしてみてね なっいいね、入ってないところでそっと下を入っちゃうからちょっとずれたなちょっとずれたな<笑><笑> こ, こと考えればど真ん中に来てるよねうーんまあまあまあ大丈夫です 我慢どころだね<笑>。<笑>だいぶ変わりましたね。これもね。ちょっとこう。角度によってずいぶん変わっちゃうね。こね、こうして良くなった気がする。水やります。こうこう細かいんですよね。 大丈夫。完成ですか。完成だこれ。完成だ。<笑>あとちょっと枝が乱れちゃったんで、うん、ちょっと直して、ね。ちょっとまだ枝が多いんですよ。そうですね。が完全にできてなくて、あの見せ場がないのこれ。絶対的にこういう一言になっちゃってるから、うん、方向性も存在出てない。今聞いたら左ながらに見える<笑><笑>こ れ, これ、ね、それですよね。切、ね、りたい気持ちもあるけど。はい、これからもう。 も培養していって流れをきちっと決めて、うん、棚をきちっとつけていけば木が古いらそうです、ね、もう完全に右流れにしちゃうかもしくは左に戻す時が来るなら、うん、あの枝が生きてくるとちょっとこの状態を見て枝が枯れるとこも出てくるか分かんないんで、うん、多めに残したりますじゃあ切る時はもうちょっと先ですね、うんうん、まだまだちょっと、うん、まだまだ途中の段階ですけど も,、うん、も細かくよく針金、ね、かけたと思いますよ あ、ありがとうございます<笑>い。そんなところで終わりです。はい、はい、ありがとうございました。どうした？いやー、なんか植え替えを初めて見たんで、もう最後、針金かけて固定してっていうところから初めて見れたんで来てよかったなと思います。あ、来てよかった、よかった。突然ね出ることなんて、はい、申し訳ないですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人は、まあ、いきなり来たんでね、うん、いきなりこう出てもらったけど、<笑>まあ、YouTube どんどん広げてください。 <笑>ありがとうございます。<笑>僕が感謝しなきゃいけない。<笑>ありがとうございます。